キング・リンチェ・プリンス・ヒーローの養親ビジュアル解禁2層、北かの声ご投稿のオフ姿も話題話題。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キング・リンチェの公式 Twitter を2日に更新更新。ヒラの仕様の新たなビジュアルを解禁し反響が寄せられている。 岸形平野の仕新ビジュアル解禁。まもなく新ビジュアル、と予告していた同アカウント。その後、平野の仕新ビジュアルメイドイン、キングプリンスマースターカライドイン、とハッシュタグをつけ、2022年6月に発売されたアルバム、メイドインにかけ、平野をモチーフとした羊の羊が筋トレに励んでいる様子のイラストを公開した。 その15分後、先ほど投稿したツイートについて誤ってオフ姿の写真を投稿してしまいました。ごめん、絵からんなさい。と、オフ姿の写真であったことを羊語で誤り、正しくはこちらの写真が平野市養心ビジュアルでございます。と、羊の羊がポーズを決めているイラストを広めした。 同アカウントは2月28日にメンバーをモチーフとした5匹の羊の羊が並んだイラストを公開していた。岸形平野信用、新ビジュアルに反響。ビジュアルが変更となるたびに同様のハッシュタグをつけて写真を公開し、ファンを楽しませている同アカウント。ファンからは、新ビジュアルそうきたか、イラストの新ビジュアル新鮮笑い、お姿も見られて嬉しい。